カナダってどんなとこ広いいつも何食ってんのプーティン口癖はソーリー意外と日本人と似てんだな<笑>じゃあ俺が日本の疑問に答えるぜ駅が俺に何でも聞けって言ったのに何でも聞いたら嫌な顔されたあれは何であなんていうか日本人には本音と建前があるってだなあだってお前の俺の弁当の中身いちいち聞いてくるから日本語難しい